隣国のコウモリ外交は有名ですが、残念ながらこの日本にもコウモリ議員は少なからず存在しているのが現実です。どうも、政治いろいろの学部です。未だ陰然たる力を持っており、今の政界のフィクサーとも言われている二階俊博氏。その二階氏が またぞろおかしな動きを始めています。西日本新聞が報じた記事を引用します。自民党の二階俊博幹事長は15日、自らが会長を務める自由で開かれたインド太平洋推進議員連盟を発足させ、設立総会を開いた。党内では秋までにある次期衆院選や党総裁選に伴う人事を見据え、 安倍晋三前首相や麻生太郎副総理兼財務省、甘利明党税制調査会長の 3A を中心とする議連などが相次いで立ち上がっている。今回の2回しの新議連にはこうした動きを牽制する狙いが透ける。新議連は安倍氏が首相時代に提唱した外交構想、戦略を名称に関し後押ししていくのが目的で、 安倍氏を最高顧問に迎えた。この日の総会で、二階氏は、我々の思いが国際的に広がっていくように期待したい、などと強調。その隣に着席した安倍氏はいろんな顧問を引き受けているが、この回こそ最高顧問を引き受けたい、と思わせぶりに発言し、満員の会場の笑いを誘う一幕もあった。3A の3氏は5月。 半導体産業の強化を目指す議連を発足させ、6月にあった日豪国会議員連盟の会合でも新たに最高顧問や顧問に就任するなど、党内の主導権争いに乗り出しつつある。安倍二階の両氏は、安倍政権時代から幹事長ポストをめぐって静かな緊張関係にあったが、菅義偉政権になり、キングメーカーとして牽制を増した二階氏が、今回、 3A にくさびを打ち込むように、安倍氏を自身の議連に抱き込んだ形。絡み合う思惑に自民党関係者は、二階包囲網への焦りでしかない。秋に向かって党内政局は活発化するだろうと見通す。とのことです。二階俊博氏は1939年生まれの82歳、和歌山県の出身です。アメリカの バイデン大統領が就任時78歳で、アメリカ史上最高齢の大統領誕生と歌われましたが、そのバイデン大統領よりも年上なわけです。菅首相も現在71歳ですから、菅首相よりも10歳以上年上ということになりますね。年齢もそうですが、その考えというか政治心情というか、政治というものに対する行動そのものが、 非常にオールドタイプの政治家と言っていいと思われます。よく言えば、木を見るに瓶とも言えますが、逆に言うと、体験がない、簡単に裏切る、状況によって思想心情を簡単に変えるとも言えます。二階氏の政治上の師匠は田中角栄したと言われています。が、二階氏自身の政治家としてのキャリアは、 古遠藤三郎衆議院議員の秘書としてスタートしています。二階氏は、我が人生の死、遠藤三郎先生という文章をも残しており、二階氏自身も遠藤三郎氏を師匠と思っていたことがよく伺えます。その古遠藤三郎氏は、昭和の妖怪と呼ばれた岸晋介氏の派閥に所属していました。田中角栄氏とのつながりはよくわかっておりませんが、それでも、 田中角栄、岸信介という昭和を代表する妖怪の空気を多分に受け継いだ政治家だということがわかります。小沢一郎氏と同じタイプの古い政治家と言ってもいいと思われます。二階俊博氏は小沢一郎氏と同様、自民党を離党し新進党に参加。この時期は小沢一郎側近と言われています。新進党分裂後も小沢一郎側近として自由党に参加。 自由党がごたごたし出すと小沢氏と田元を分かって保守党を結成。その後、軽政党である保守政党にも参加しています。約10年、自民党を離れた後、2003年の衆議院議員選挙で保守新党が惨敗すると自民党に吸収され、自民党に復党します。まさに何の提言もなく自分のために政党を渡り歩くということが言えると思います。 その二回しですが、新中派、微中派としても有名です。北京オリンピックを支援する議員の会にも所属していましたし、保守新党時代には、地元和歌山に江沢民の火を混流しようと計画し、地元市議らの猛反対になって頓挫しています。2000年には、日本の技術の衰と言っていい新幹線の中国輸出を拡作し、この技術が 中国の発展にもしお役に立つならば、どうぞ一つお使いください。積極的に協力します。今、もし中国が必要とするならば、我々は最先端の航空機、新幹線の技術を中国に提供します。私は大多数の国民がそう思っていると信じています。と述べています。ふざけるなですよね。この新幹線の技術供与によって、 中国が高速鉄道の技術を身につけ、今の日本の高速鉄道輸出計画の前にライバルとして立ちはだかっているのはよく知られているところです。二階氏の行動、言動を見ると、二階氏が親中派、媚中派になったのは何も体験があったわけではなく、中国に媚びを売った方が自分のために得だというのがその行動の根底になったのではないかと思われます。 日本においては中道保守とされている自民党で政治家のキャリアをスタートしていながら、不利だと見ると保守とは真逆の核心である新進党に参加し、新進党に未来がないと見るや否や新党を結成し、その党名も屋面もなく保守党と名付ける。その政治信条が一体保守なのか革新なのかすらわかりません。このように何の体験もない二回氏が、 自由で開かれたインド太平洋推進議員連盟を発足させたのです。二階氏のように鼻が利く人物が、反中国の代名詞とも言える、自由で開かれたインド太平洋という戦略名を冠した議員連盟を発足させたのです。見方によってはバリバリの親中派とまで言われた二階氏が、中国を見限ったとも言えますね。中国べったりだった二階氏をも、 中国を見限るような行動に走らせるほど G7 外相会議から今回の G7 共同宣言に至るまでの間の西側諸国の中国への怒りは相当なものだと言えると思います自民党内でも二階市に対する反発は日に日に高まっていると見えます記事内にも自民党関係者の話として二階包囲網への焦りでしかないというのはかなり正確な見方でしょう 二回氏としては、この先も絶大な影の権力を有するフィクサーとして、自分が生き残るには、ここで中国を見限って、反中国戦線に参加するポーズを見せた方がいいという判断が働いたものと考えてまず間違いないでしょう。教師からプロレスラーになったという異色の経歴を持つ長瀬広衆議院議員によれば、二回氏の人脈と 調整力と勝負感の鋭さと気配りは、注目の一致するところとのことです。政治家としての能力は非常に大きなクエスチョンマークがつきますし、国民から見れば人間的にも信頼に足る人物とはなかなか言いづらい二階氏ですが、風見乗りとしての能力は超一挙品と言っていいと思われます。その二階氏が中国を見限ったと思われるわけです。この一字をもってしても、 中国は相当危うい立場に追い込まれていると見ることができると思われます。二階氏が今回発足させた自由で開かれたインド太平洋推進議員連盟には何の期待も持たなくて OK でしょう。今回特に重要視すべきなのはあの二階氏が中国を見限ったというその事実だけで十分と思ってまず間違いないと思います。まあ個人的には